こんにちは、ブローです。今日はですね、月8万円で生活できるコスパのいいサービス i n ブ編という話をしていこうと思います。皆さん、フィリピンの平均年収ってご存知でしょうかなんと、年間48万円が平均年収になっていますで。ちなみに日本なんですけれども、420万円が平均年収なんです。で、この年収の差から生まれる、えー、物価の安さだったり、物価の差。 を使ったコススパのののサービスの利用の仕方ランキング形式で今日はお届けしていこうと思います僕のチャンネルでは月8万円で生活するためのコスパ生活の具体的な例やフリーランスとして働いていくための仕事のネタを具体的に紹介していますよかったら応援登録よろしくお願いします今回はですねセブ島レ例のごとくフィリピンに今滞在してましてそのフィリピンのコンドミニアムを借りて えー、生活してる感じですで実際こんな感じで鶏の鳴き声が聞こえたりだとか犬の遠吠えが聞こえたりっていうところで生活してるって感じですで今日はですねランキング形式でコスパのいいサービスをまとめていこうと思いますで実際まあいろんなね生活の仕方があって例えばフィリピンで生活してるとやっぱり日本の日本食を求めて高いお店に行ったりだとかレストラン行こうとしてだいたいレストラン高いお店行ってしまったりだとかすると結構あの生活費だとか日本と変わんないよっていうようなツッコミがあると思いますただ実際 まあそういったこともあるけど、まあ、こういうお金の使い方もあるよねっていうような一例として選択肢の一つとして今回は挙げさせていただこうと思います決してこれがめちゃくちゃ安いよとかフィリピンすげえ安いんでも絶対来てくださいっていうような放送ではなくてで実際こういう生活もあるんだよっていうような一部として見ていただければなと思いますまず僕がおすすめする第1位1位からも発表するんですけど何かっていうとフィリピンの場合30分のフットマッサージが 330円から利用できますこれめちゃくちゃおすすめで何がいいかっていうとフィリピンってマッサージすごく安いんですよ1時間のフットマッサージでも大体600円ぐらいから受けることができますもうたいワンコインぐらいの間隔でフットマッサージ受けることができるんですよねマッサージってどんなマッサージかっていうとオイルを使ったマッサージになっていて1時間もうセラピストがちゃんとあの丁寧に足をマッサージしてくれますこれすごくく良て日本で受けると大体 えー、2,000 円ぐらいかかるようないやもっとかかるかな3年ぐらいかかるようなマッサージを、えー、600円で受けることができます600円なんでだいたいもうねその毎日受けてるというかもうスポーツをした後に、えー、一旦スポーツしてその後にマッサージ受けに行ってっていうこともできたりだとかもう毎日受けることができるのがすごくおすすめなポイントです、えー、オイルマッサージって結構タイとか フィリピン以外の国カンボジアだとかの方が有名なんじゃないのとかバリの方がいいとかタイだとかハワイだとかの方がいいんじゃないのっていう風な方もいらっしゃると思うんですけどもなんとフィリピンの場合結構そのマッサージがうまいんですよ上手ですタイで僕が受けたマッサージよりも上手でシンガポールでも結構受けたんですけどもそれよりも良くて安くて良くてでハワイとかでも受けるやつよりもやっぱり安いっていうのがポイントかなというところで 安くてコスパの い, いマッサージフットマッサージ特にフットマッサージおすすめです、えー、僕ねあの全身のオイルマッサージとかあんまり好きじゃなくてもうくすぐったくなっちゃうんで、えー、くすぐったいなと思う方は、えー、フットマッサージおすすめです次2番目何がおすすめかっていうとホテルのおしゃれコーヒーヒこれはおすすすめです、えー、結構フリーランスで海外行ったりする方も多いと思うんですけども w i f i 環境を整えるのが難しくないですか w i f i が強いカフェをインターネットで探したりだとかホテルの w i f i を使ったりだとかっていう方も結構いらっしゃると思うんですがなかなかいい w i f i ってなくないですか w i f i 難民っていう言葉があるように w i f i を探し回って一生懸命海外のホテルやカフェを探す人も多いと思うんですけれども僕がおすすめするのは高級ホテルのラウンジを使うことです例えばリッツ・カールトンのアフタヌーンコーヒーだとか例えばヒルトンだとか例えば あのラグジュアリーコーヒーラグジュアリーランあのホテルを使うことによって結構リーズナブルになおかつ安くそして w i f i の環境がいいところで仕事ができますこれおすすめです例えばフィリピンのセブ島だとウォーターフロントっていうホテルがあるんですけどもそこのロビーラウンジすごく綺麗ですで w i f i もありますしプラスコーヒーなんて250円ぐらいで飲めちゃいます他にも結構いろいろとリゾートホテルがあるんでマクタン島っていうようなリゾートエリア海が近いエリア もありますしシティセブシティと言われるフィリピン の, あのシティのところでも w i f i を使うことができると結構よくてプ ラ, プラスあのいい環境であの映えるようなポジションで仕事ができるので、えー、モチベーションも上がります日本であのアフタヌーンティーとか飲んだりすると大体2000円から5000円ぐらいかかるんですけれども、えー、ホテルフィリピンの格安ホテル、えー、フィリピンで えー、高級ホテルを使って格安なコーヒーを飲むこともおすすめのポイントになります2番目がおしゃれなコーヒーを飲むことです次3番目、えー、チキンウィングが440円で食べ放題ですこれは面白いんですけども唐揚げですね日本でいう手羽先みたいな感覚のとかあとはお弁当に入っているような鶏の唐揚げだとかあの骨付きの唐揚げがあるじゃないですかあれを食べ放題で440円で食べ放題できますこれおすすめです 結構大学生だとかに人気なんですけれどもチキンウィングをもうね唐揚げなんですけど食べ放題できますしかも440円って日本だとなくないですか食べ放題で440円で鶏肉も食べまくれるっていうのはなかなかないからとでフィリピンの場合鶏の生産とかも有名 で, でプラスあのソースが付いてるんですけどもそのソースを使って食べ分けをすることもできるとただやっぱり唐揚げなんであの、ね、そんなにね もう食べまくれることできないんですけども、えー、いい感じで食べ放題を楽しむっていうのもできるかなというところで3番目チキンウィングをげてみましたこれを教えてもらったのはあのフィリピンのセブ島にあるあ語学学校のエージェントの方に教えてもらったんですけどもあの学生だとかと一緒におごりますっていう企画をやったりとかっていうところで実際に学生呼んでそこであの食べ放題してもらうっていうところもやったりしていらっしゃいますそういった感じで あのチ地球民具食べ放題もできるんでよかったら行ってみてください次4番目コスパのいいおしゃれなディナーが食べれますこれ結構おすすめなんですけれどもフィリピンってあのやっぱり平均年収48万円とい う, ふうに言ったんですすすけれども格差がすごくありますあの収入がある方はすごくありますしない方はやっぱりないというところで結構外資からのシステムだとか外資からの輸入品外資から の, あの輸入カフェレストランが結構いっぱいあるんですよ でしかもレベルが高くてもともとフィリピンってあの植民地だった時代がありましてスペインとアメリカとあったんでそういった意味でも日本の統治下でもあったこともあるんですけれどもそういった意味でいろんな外資のいろんなレストランが入ってるとでプラスそのクオリティがすすごく高いんですよね僕がおすすめするのがあのイタリアンレストランがあるんですけれどもイタリアンレストランのピザすごく本格的で日本で大体1万円ぐらい食べるようなレストランも2000円程度で食べることもできます これよくてでおすすめのお店がトップスっていうフィリピンのセブシティにあるトップスっていう場所があるんですけれどもそこにあるラビー・イン・ザ・スカイっていうお店がありますそのお店はなんともうすごいもうね夜景を見ながら日本でなかなかそのすごい夜景ってないじゃないですかもう一面あたり一面夜景でプラスそこで食事食べれるっていうところがあるんでそこもぜひぜひ行ってほしいところです日本で1万円するような料理も2000円程度食べれるっていうのがフィリピンのおすすめ のコスパ生活です今日はですねあのおすすめのコスパのサービスを4つまとめてみました1つ目がフットマッサージで、えー、ワンコインで受けれますよって話とで2番目はやっぱり w i f i 早いところで仕事したいなと思った時にはホテルのラウンジ使うことがおすすめですよとでしかもリーズナブルで250円程度で、えー、使えるんでおすすめですで3つ目、えー、鶏の唐揚げが食べ放題440円でチキンウング食べ放題なんでもう食いにしないんじゃないかなっていうぐらい食べれるっていうのがおすすめと で4つ目があのコスパにおしゃれディナーが楽しめる、えー、デートに行ってもいいですしご友人と行かれるのもいいですしプラスご家族と一緒に行かれてもいいですしでプラスあのいろんなところであのおしゃれなディナーを食べながら生活するっていうのもできるかなというところです 僕がおすすめしてる生活はですね、やっぱりその平均年収のところを見るとやっぱり44万円フィリピンの場合44万円 で, で日本の場合420万円が平均と言われてますでそうなってくるとやっぱり物価の差も生まれてきますし日本円を稼ぎながら円を稼ぎながら海外で生活すると拠点を海外に置くと円を稼ぎながら物価の安い国でコストパフォーマンスを抑えながら生活もすることができると。 いうところををししたたくてて今日は動画を作ってみましたいかがだったでしょうかいろんなね生活の仕方もあると思いますしプラス海外で実際に生活するとそんなねあの安く生活できないよっていう方もいらっしゃると思います僕は結構あんまりね飲み物とかあんまりこだわらないタイプなんで水でも生活できますしプラス食べ物も結構アレルギー持ってるんで、えー、あの食事制限とかも結構するんでそういった意味でも、まあ、食材を意識しながら選ぶんであんまりお金もかかってないと。 でお金がかかるのは一番何がかかるかというと家賃がかかったりするんですけどもこういった高級なコンドミニアムに生活しながらシェアをしたりだとかあとは別にそんなにあんまりこだわってない w i f i の環境だとか僕も結構今フィリピンで w i f i 環境あんまりこだわってなくてあのスマートフォンで仕事するようになってきたんでスマホでメッセージが打てればいいんでそういった意味でメッセージを打てるような環境だとかあとはスマートフォンの SIM を使って仕事することができるんで w i f i 環境もあんまり。 気にしないとそういったコスパ生活をしながらいろいろと生活を最適化していくとすごく安く月8万円程度で生活できますよっていう話をえ今後も僕のチャンネルでやっていくんでよかったらチャンネル登録よろしくお願いしますまたコスパ生活プラス物価の話を次回をしていこうと思うんでよかったらチャンネル登録よろしくお願いしますまた次の動画でお会いしましょうありがとうございましたバイバイ